先の皆さんです札幌の平岸で結成され今年で30年大賞準大賞それぞれ10度受賞した最多受賞チームです今年のテーマは「活性」踊り子一人一人の生き生きとした声が皆様の心に響き渡り歓声が沸き上がるような演舞を目指します それでは踊っていただきましょう平岸天神の皆さんですどうぞ平岸天神ですこうしてまた大勢のお客様の前で踊れることを信じて3年間練習を積んでまいりました今年もよろしくお願いいたします 平岸先人。 you、yeah. you、oh, no. どうもありがとうございました。